日本航空より東京羽田空港行き668便ご利用のお客様へご搭乗の順番についてご案内いたします。ご搭乗は4回に分けてご案内いたします。それまではおかけになってお待ちください。はじめに事前改札としてお手伝いを希望されるお客様、赤ちゃん連れのお客様、ご妊娠中のお客様をご案内いたします。 続いて優先登場としてダイヤモンドエメラルドサファイア会員 JAL グローバルクラブの会員のお客様をご案内いたしますその後、機内の混雑を避けるためお座席番号22番から39番後方座席22番以降のお客様より先にご案内いたしますその後、こちらの便をご利用の全てのお客様を飛行券ご案内いたします今日もワンンワルドアライアンスメンバー、 日本航空をごご利用くださいいままして、ありがとうございます。日本航空より東京羽田空港駅668便ご利用のお客様へ事前改札のご案内をいたします係員のお手伝いを希望されるお客様赤ちゃん連れのお客様ご妊娠中のお客様 搭乗口2番よりご搭乗ください続きまして日本航空東京羽田空港行きは会員のお客様の優先搭乗をご案内いたします優先搭乗対象のお客様大変お待たせいたしました搭乗口2番よりご搭乗ください